脚色しておりますことをご了承くださいフミはトカゲ星人が過去地球で作成に失敗した体について<笑>その生き物の名前を聞きましたもしかしてその生き物ってトカゲに似てて大きいのうん 多分フミ君が想像している生き物で間違いないよ。えー？まさかそんな。フミは思い切ってその生き物の名前を口にしてみました。それってもしかして恐竜？ 正解信じられないかもしれないけど恐竜もトカゲ星人が作ったんだええー、ほんと信じられないよなんかハイブリッド地球人の話より信じられないかもあれでも失敗したって言ってたよねそうなんだトカゲ星人が言うには「 宇宙人を含む我々人の魂を入れられる器にはならなかったらしい以前も話したけど器になるにもいろんな基準をクリアしないとなれないんだその基準の中でもとても大事な魂と体両方の自我意識の認識で魂の自我意識が認識しづらく体の自我意識に負けちゃったんだごめん全 全然分からないそうだよねもっと分かりやすく説明するね人の体は魂の入れ物で器だと話したよねその魂だけだと何を考えるかというと6つに分けるとこんな感じなんだまずは1自分以外の人全員を 優しく思う心がいいっぱい2愛をたくさんの人に出せるようになりたい3人の迷惑を考えず自分のことばかり考えているのは悪いことだと思っている4ネガティブな欲不安自分へのダメ出しみたいなことばっかり考えていると自分に悪いことが起きるようになると知っている5 自分さえやる気になれば、何でもできると知っている。六。この世イコール現世も。あの世イコール死んだ後の世界も。宇宙全体も。全部同じ方程式で動いていて、その法則を知っている。ええー、本当。でも。なんとなくわかるかな。 あれでもそしたら悪いことする人なんかどこにもいないはずじゃんそうなるよねだから魂だけだと言ったんだふみくんは学校で私たちがものを考えている部分はどこだと習った脳って聞いたよそうだよね でもそれだと半分しか正解じゃなくて正しくは魂と脳の両方が考えてるんだ脳は簡単に言うと動物的に自分を守ることを考えてくれる動物は全ての動物がそうじゃないけど縄張りを持つよねそれは自分や仲間を敵から守るため食料などを確保するために縄張りを主張する。 このように脳的にものを考える部分と魂的にものを考える部分の両方を認識してわからないと魂の器にはなれないんだでもいくら魂の器である体でも体に入っている間は魂の考えてることは全部は到底わからないけどねふん人の魂の器になるのって 結構大変なんだねフミが少し魂の器になる大変さを理解したところでテウは恐竜の話題へ話を戻しました分かってもらったところで話を戻すねトカゲ星人は彼らの遺伝子配列を地球用にいじって恐竜を生み出し地球で生きていける生き物で さらに魂の器になれるかを見守ったんだでも失失敗敗しちゃっったたんだだよね具体的にどこら辺が失敗だったの見守っているうちにどんどん魂の考えより脳の考えを優先する方向へつまりより動物的に進化してしまったからさえ どうしてなんだい私に教えてくれたトカゲ星人も詳しくは分からなかったそうだけど宇宙の仕組み、方程式に従っってそうなったらしいおそらく数億年前のトカゲ星人は当時相当焦ってて自分たちの滅亡危機のことしか考えてなくて移住計画だけに目が行きこれからお世話になる地球に感謝も恩も。 考える余裕が全くなかったんだと思ううんとっても気持ちはわかるよ私も同感だけど宇宙の仕組みは法則だから自分がしたことは必ず返ってくるって決まってるからね自分の都合だけを考えれば自分にとって一番良くないことが返ってくるからもしそうなら器作りが失敗したのもうなずける でも、トカゲ星は大変だだったんだよ宇宙の仕組みとはいえ少しは事情も考えてほしいなふみくん君が地球の立場だったらどう思う地球から見ればどんな事情があるにしろ勝手に住もうとしている人が感謝の気持ちもなくさらに好き勝手したらあそりゃあ嫌だわ。 そっか地球さんの立場になったら僕も嫌だねこんな感じで知らずにやっちゃったとしても宇宙の仕組みによって結果は決まってくるんだうわややだやだそれは知らないとそんな仕組みだねいいところに気づいてくれたけどこの話はこれぐらいにして恐竜の話に戻そうはーい。 ねえ恐竜はどんどん魂の考えより脳の考えを優先する方へ進化したって言ってたけど具体的にはどんな風に進化したのそうだね要するに自分だけの身の安全や安心の方向に進化してしまったってことさええ、そうなんだ。 ふみくんは自分が何を思うかの思念で遺伝子の影響を与えるって知ってるかい知らないそうなの逆から言えば恐竜は思念の影響で魂の器になれなかったという側面もあるんだ恐竜が魂の器になれなかった理由と滅亡した理由には 一体どのような関係があるのでしょう